Welcome to 仏ハウス。今回は、早馬簡単糖質ゼロ飯第1弾ということで、僕今食事制限中なんですけど、視聴者の方、たくさんの人から、結構コメントがいっぱい来て、どんなご飯作ってるんですか食べてるんですかとか、安くて簡単に作れて美味しい原料飯教えてくださいっていう風に来てたんで、 ちょっと今回、鶏むねアヒージョ1食200円しないぐらいで作れて簡単にできるんでで、めっちゃ美味しいんでちょっとぜひみんなに紹介しようと思って今回作り方を見せて簡単に説明しながらやっていこうと思ったんですけど動画撮れてなくてできちゃったの。 一回取ったんだけどもうできちゃったんですよ再生ボタン押せてなくて録画ボタン押せてなくて見てくださいこれ完成した鶏ャアヒージョなんですけどこれ一食200円しないとこの量で作れて一人で普通に一食で食べるんだったらこの半分とかでもできると思うんでやったんですけど取れてなかったクソ取れてなかった そんなことがあるんかってなんでちょっと今作り方だけパッと説明しますとりあえずオリーブオイルをひいて火をつけて鶏むね肉をこのまな板の上でねさっき使ったからそのままあるからねこれバー叩いて柔らかくしてで食べやすい大きさにカットして入れるで塩コショウ塩コショウをして蓋閉めて焼き入れてで 焼き上がったらオリーブオイル入れてちょっと追加して野菜入れてで鷹の爪も入れて塩コショウ、ニンニク入れてで蓋するちょっと待つはい完成 これ今動画出て一人でしゃべりながらやってたなんでか取れてなくて完成しましたなんで今から食べていこうと思うんですけど音声だけお楽しみください第二弾お楽しみにいただきますうーんうーん うまブロッコリーも味しみってうまっ、うん、鶏むねも柔らかくてうまいなうんうん